ごたくはいい、さっさと始めるぜ邪眼の力をなめるなよもう後戻りはできんぞいくぞ魔界の炎を見せてやる邪王演説告入